それはカンオケダンスのような、笑っていいのかわからない領域。大丈夫だ。とりあえず税金の眼球に突き刺しとけば、お笑いになる。スーツ着たはじめ社長が、謝罪するやつもありましたよね。というか、前は幼稚のやボタン一つで飛行機から飛び降りられるのに、なかなか飛び出さない人の、無言ゲーム配信をたまたま開いた気分さ。サムネでネタバレした挙句死ぬのをせかしたので、補給をし、どういうかわかん。何一つだけで黙っているのかわからないレベルの脳体に入る。 ドラゴンボールのやむチちちょっと調べてたら地球破壊攻撃とか出てきてくさ宇宙戦艦ヤマトが擬人化して素手で殴り合ってるレベルやん時間巻き戻し能力があるらしいなエロサイトのクソ邪魔広告の開いたら戻るメニューが通用しなくなるっていうフリーザー級を踏んじゃった時に使いたいわーこいつを漏らししやがったぞ固まったらどうするんだここでドリテン公式チャンネルの触る動画を見てみましょう ソフトタッチ地味だがマシンにでかいダメージがないそして途端に静まる排気音さしたぜ静かよ静かだねこれいつ見ても草湯気が出てるっていうのがまた気がついたらクソ動画になってるよな精神が男子中学生の頃から進化していないいいことを教えてあげよう大人になるというのは内面が完成するのではなく表面 ビビクローノが上手くななるとということなのだは何してんだあいつそして秒で救急車が駆けつけるのマジっさ時が経って年齢を重ねること自体は精神を大人にしないことはしっかり受け止めていただいてまたがれ焦点ロケットバイクあのフロントホイール単造じゃね直進安定性のためにホイールベースを伸ばし加速 G に耐えるため極限までハンドルを下げる 持っていかれてしまったな魚釣りというものには人間が魚を釣る側だという認識があるがなぜ魚に釣らされる魚に救治させられていると気づかなかったのだ人間の文明が作物の奴隷になるところから始まったようなものですね窓かマギカの家畜はかわいそうなのか論のシーンをよりにもよって翌日の授業中に回想するような生徒の慣れの果て豆粒トラクターがレンガの山を引っ張った次は人間がトラックを持ち上げているよ 必要感がバグりそうだ次はショッピングカートにエンジン乗っけたような乗り物自己理想だダリまでも中がだよなす格に見合ったパワーというものがある無茶をするなら BMW の1シリーズに直6を乗っける m を見習ってくれ前後重量配分まで考え出すと直4ターボを軽く作るという結論になっちゃうんだろうぜ BMW スープラの SZR ということなのですね速さを求めていくと四輪駆動かわ ここで上がってくる、水平対抗まで持ったダブル RX。ミッドシップでやったら k ン g t 4 RS はまさかの4リッターフラット6。はいそこ、買わない買えない人の方が、なぜかオーナーよりポルシェに詳しいとか言わない。これは事実陳列大ですわ。雨どころかロどころか、カエル降ってきそう。中古車を買うとき、グレードごとの装備やオプションが、なんかどうでも良くなる現象に名前を付けろ。次に事実菌をやったら、男性器をここですり向かれちゃいそうです。 でも危ない橋渡りはやめないぞ石橋を叩いて渡るタイプがいるならうちの投稿者は吊り橋の手すりが木製で汚れて腐って朽って朽ち て, て体幹のバランス感覚を頼りに渡るタイプこの手のオフロード車カスタムいくらかかってるんでしょうかね200万で収まるんでしょうか<音> あのテレビの弁償と、レーンが営業できないことへの補填金、20万円で済んだらいいな。レンタカーでよく見るノンオペレーションチャージってやつですね。もっといい言葉なかったのかよ。サーチャージってやつもあるよな。あと、ホットモットがなんか足してたっけ。ここでカットなってチャージするのは具の骨頂だぜ。 唐突な須藤京一この右コーナー立ち上がってエンジン全開なんだな。須藤京一みたいな計画性と理性が人類に標準装備されてたら、8月31日に宿題やってる子なんかいなくなる。ここで眠くなってスリーブするのは部の骨頂だぜ。ここからは本物のパワーが必要なんだ。相当なハイパワーエンジンのようだな。小賢しい真似を。賢い要素ないだろ。GTR を見てみろ。たった600馬力しかないフラットトルクなんだぞ。馬力も宿題の量も車重も。 適正量というのを把握してほしいですなバランスを取るのが難しいんだ。車好きを自称するだけじゃ、その領域は認識もできない。迂闊に車高も下げれない、ワイドトレッドスペーサーなんてもってのほか、増大するスピードレンジに合わせてトレッド幅を広げるのはいいが、現代車はもうちょっとダイエットを考えろ。次のシビックタイプ R は未来スベースの超軽量化か、4WD 化とエンジン縦置きにより、BMW の M5 を射程圏内に捉えるモンスターマシン化か、ちょっと妄想していい n s x の V6 を直 i c t r に乗せたいんだけど GT-R に型を並べるとんでもない超絶マシンになるじゃないかトヨタにおいては例の森蔵社長が今頃スープラの直6を GR-86 に積んだテスト車でよなよな走ってる、はい、そこ収まらないとか言わないとりあえずターボからだろ直 i g r m n 8 6どうなるか楽しみです、ね、なうんかお前は陽気ろや見たことあるぞこの流れ寸止めは予想外だった なんだこの動画理解や説明ができるものではないただ現実がここにあるだけだ同じ BGM 使い回すなやだって状況的に似合うと思ったんですもん屋根だって離陸するし重機だって何もない平原で横転するんだ 人間なんて生きてるだけで死ぬよな爪楊枝から木の匂いがするってクレーム入れてそう問い合わせフォームの指名欄に小泉信次郎って入れた人怒らないから手を挙げなさいバカでも伝わりやすい日本語を書くとそっち系の文章になっちゃうよ助けてあいつら普通に書くと難しいとかいうくせに分かりやすく文章を組み立ててやったら当たり前やんってクソコめしてくるからな切り離していけそのテンパーキングソナーって強いよな音の間隔が短くなったら止まればいいんだから なんだ今の、バイクの上でダンスする人たち。そういえばスキー体験に行った時、下り坂で最高速アタックしてたら、フロントが浮き上がって離陸しかけたんですよね。110キロくらい出てた気がします。そのノリでスキージャンプしていけ。この高重心、倒れそう。そうはならんやろ。なんかガコガコするんだよな。ホイールナット、普通に締め忘れたー。 エンジンオイルが入ってない状態で、エンジンをかけてしまい焼き付きを起こすようなもの。自分はやらないというのは人としてありえない。さあ、水をかけて消化だ。消としても知らねえぞ。なぜマイナス側を外さないのだ。高速道路のサービスエリアで、自販機で買えばいいのに、わざわざコンビニでドリンクを買うレベル。たった数百円の決済でも、楽天のポイントと、楽天のクレジットカードを使いたいねや。面倒くさいから楽天ポイントを無視してると。 店員さんの方が反響性的に、裏のポイントコードを読み取ろうとしてくることがある。ホームセンターに行って、レジでポイントカードを勧められなかった記憶がない。R35 でドライブ行ってる時小銭を崩したくて1万円札で給油してたら、クレジットカードの勧誘が来た。給油中の勧誘活動、バイト雇ってやってるところあるけど、プラスになってるとは到底思えない。そこで EV だぜ、いちいちガソリンスタンドに行かなくていいから楽だ。なんとまあ、真剣な表情だこと。わ<笑>あ、赤字から。 コンクリートが出てくるはずのホースなのに液体だけがジュボジュボ出てきますねハインツのケチャップかな塗装用の缶スプレーの最後の 5% ーくらいブチブチって塗料が出てくるから実質使えないあれなんだ今のすごを藤原匠級のテクニックやんなんかショートしてるんだけどこういうの大丈夫なのか無線マイクじゃ盗難されるとかいう中国のカラオケで若い子が感電して死亡っていう事案あったよねアースへの着地はスマートかつ確実に身を滅ぼしても知らねえぜ タイミングよく雷が降ってきますなぁ、近くに落雷すると、たまに停電するんだよね。一同様へのコントロール S、突然の停電やフリーズも、あんまり怖くない。たかが風でしょと、知らないものは軽く言う<音声>だが、同じ場所に集まってくる、それが何百キロとある物体であろうと、身動きも取れず押しつぶされれば、降りてくるプレス機の下で寝転ぶのと、同じこととなるわけだ。忙しいので今日はここで失礼します。バギーの横転で締めましょうね。